雷ですやばい雷です。 南米のパラグアイかに発信しております。チャンネル登録お願いします。